はい。 おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画はですね、池袋にございます、ローストビーフ王の池袋店さんにお邪魔しております。というのも、こちらのお店でね、チャレンジメニューが始まったということで、本日はね、そちらの新たなチャレンジメニューに挑戦に向かったんですけれども、今回できたメニューというものが、サンシャイン盛りという 5.2kg ロのローストビーフ丼ということで、こちらのね、メニューの内容で言うと、ご飯が 2.5kg、ローストビーフが 1.5kg、卵黄が 200g、 で特製ソースが 500cc のマヨネーズ 200cc そして最後にキャベツが 300g と合計でね、えー、5.2kg の巨大な、まあ、チャレンジメントになっておりますでこちらのメニューが制限時間45分となっておりましてこちらがね成功した場合にはえっいたますおでか<笑>おで今説明してる最中に来ちゃったんですけどもうねめっちゃでかいです<笑>こちらが成功した場合は、まあ、記念品等々がねいただけるということでして今回ねせっかくのチャレンジ チャレンなのでこのねタオルを巻いて本気で挑みたいと思いますそしたらねただいまこちらに合わせるソース等もご用意いただきましてちょっとねご好意でこれね通常の波盛りでございます比較するとやばいっすね<笑>こちらはねチャレンジが終わり次第後ほどいただこうかと思いますのでひとまずねこちらのチャレンジメニュー制覇したいと思います そしたら今回はセルフカウントなんで321といきますよちょっとまずこれ黄身癖しましょう見えるかなやばうまそう見えるかなこれローストビューフですね<音声> 前後が広いんで、皆さんに見せるようにというのは難しいので、手前からね切り崩していきます。うん。うん。うわ、ん。うま、ん。うんうんうんうん いな今までね、いろんなこのローストビーフのチャレンジメニューとか、デカ盛りいただいてきましたけど、結構ね、トップクラスにうまい、ね、うん、うん、ちょっとね、ご飯の方にこちら、追加でいただきましたシャレリィアンソースをかけていきます。 読んでいかしてください。 この白いソースがさめっちゃうまいんだよねシャリビアンと一緒にいくと本当にうまい<笑>これチャレンジとは思えないぐらいうまいですね完成度がすごい ただこれ一旦ねさっぱりとということで山わさび頂 い, いてるんでこちらもね使っていきたいと思いますこれはちょっとお肉だけでいっちゃいましょういただきますうまっなるほどねこれは岩塩ですね岩塩とローストビーフで<笑>山わさびだ めっちゃごい、うんうん、外側のソースもったいないんで、うん、ちょっと先にいっちゃいましょう でもね、これ僕も何回もローストビーフ、このローストビーフんね、チャレンジとかしてるので、これがね、辛いの知ってるんですよ、<笑>実は量以上にね、お肉と白いお米なんで、かなり詰まりやすくて、難易度が高いっす。うん、付け合わせにこれね、牛テールスープもいただきました。はい まあ、こちらもいただきました。はい、クリームチーズでございます。よスイカで。これこのいただいたマヨネーズソースかな。これもいただいちゃいましょう。うん、いただきます。 <笑>うんお腹のたまり方が結構えぐい<笑>。<笑> あっ、ね、<笑>そしたらそろそろねちょっとこってりしてきたんで山わさびを使ったソースを使用してさっぱりとねいってみましょう う, わうんうわ、うん、香りいいな うん、ね、でも今ちょうど15分ぐらい待ちますけどまあねこんな感じお腹的に言ったら6 <笑>全然ねやっぱり食材が落ちていかなくてお腹いっぱいになるのが早い このローストビーフめっちゃめちゃ高いんだけど 1.5kg 食べてるとね顎がだんだん疲れてくるまたね顎もそうですし飲み込む力これもねだいぶ疲れてきて今ね失速中でございます、うん うん。 今ね、結構きつかったんでちょっとね休憩挟んだんですけどだいぶねお腹落ち着いたぐって下がりました胃が。うん そしたらね、こちらラストでございます。一気にね。書き込んじゃいたいと思います。よ ぴょっ残り5分1秒ということで39分と59秒という結果でございましたいやめっちゃお腹いっぱいだわうん一応今回はねチャレンジ成功したんですけどかなりねミスったうんやっぱね最近チャレンジやってないんで お腹いいいっっっぱぱのの時にしょっぱいもててきつくてせっかくねソースいろいろ出してもらったんでいろいろ使おうと思ってかけすぎちゃいましてかなりね底の方がしょっぱくてこう油っぽい感じになっちゃったのでそこはねちょっと僕の調味料の配分ミスで余計にねちょっときつくなったというか苦しくなった勝負でございました。<笑> ただ、こちら大野さんのローストビーフ、本当に美味しいんですけど、通常のね、ローストビーフ丼につきましては1000円から、また黒毛和牛のローストビーフという、さらにね、ランクが上がったメニューになりますと、1600円からね、この豪華なお肉のローストビーフがいただけますので、ぜひね、皆さんもこのローストビーフの大野さんで、美味しいね、ローストビーフ丼食べてみてください。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画がどうったら、チャンネル登録、コメント、高評価、お願いします。じゃあね。